ということで、今3フォール終わって、ちえちゃんがスリーポイント取ってます、はい、という感じなんですけど、どうですか、うん、なんか思うことあれば悔しい<笑>悔し い, 悔し い, い悔しいじゃないよ嘘つき、嘘つきいます<笑>さっきのは、まおちゃんが勝手に悔しい、悔し い, 悔しいと二人の言葉を代表していました<笑> w <笑><笑>これ、ちえちゃん、嘘つきじゃんって言っちゃったよ<笑>っ<笑><笑>人物 も, も、嘘も、何も喋ってない ?ww ただね、マーチャーが勝手に嘘をお伝えしております w w w w 嘘しか言わない<笑>気をつけてくださいね w w <笑><笑>確かに、嘘しか言わないじゃん w <笑>次は、パー4 <笑><違う><笑>いやでもおおナイスショー なんか超えたの、ね？超えた。普通に超えた。じゃ左心拍でだ。ああなるほど。ほど<笑>おおこれはいい。よいしょ。ありがとうございます。めっちゃストレート。ありがとう。 あありりりががととうございいいままますすすすおおくししてててだささ<笑>運転じゃゃゃゃないのの<笑>ボールここころででで行きますからら、はい、<笑>にちちっちんでちゃんんんんれれ一番全然寝る、ね、どのぐらいあるの<笑> これはでかいよね、はい、あそこから200ヤードぐらいでしょうだ150だとねもうアイアンかウッドかになっちゃうんで、ね、ピン狙えないよ狙えないねうんね左側なんだようんあの木で隠れてるあほホンに左側なんだ見えない、ね、ピン見え ん, 見えんうわーああ超危険なじゃん左行っちゃうと落ちちゃうからうん えー、狙えないじゃん。そっか、何回も切綺麗さわかるのか。うん。あっち側に狙いということは珍しい。厳しい。いや、多分みみんな難しいんじゃない。う厳しい、うん。多分グリーンの右側に乗るけどピン狙えないんじゃない？うん。百八十ヤードだけどユーティーティーで刻みます。うんうん、おお。内証。ありがとう。 よいめっちゃいいあたりえぐいね、こっちいよね。も全然見えんかったもんあの木の裏ですよ、うん、あった、本当だ、木に本当とに被ってるねほぉだいたい140ちょっと乗るんでねほ<笑>被って見えないわ、うん、ピンはこのまままっすぐで一番高い木のとこです 右側に塗ってれば全然見えない。 左に行 き, 行き過ぎずで着弾も本当ピンの右側だったからでも怖い怖 い, も怖い怖いよ、ね、えでも右狙ってドローすればいいかなと思ってたああえでも手前っぽいんだよねああ乗ってねえっ待ってえっ待ってねえっ、ー、待ってねえっ待って待イてルっャンスでしょうてり<笑><笑>って待って待って待って待って待って待って待って待って待っ ど感じかなう<笑>、ね、かっこよすぎやばい。よ、うん、これもいいいううおおすご ねミスしたらさこっちや、うんうん、あ切れた。<笑>うれ、ん、た、okay. hey. ありがとう、nice、ナイスバーディーナイス ナイス、ナイスポすご、うん、いですね、今のナイスバーディーと、うん、ナイスパーやっぱり動きましたね動きましたね次も楽しみだファー面白いじゃ ん, ん<笑><笑><笑><笑><笑>人事<を笑>インタビューしてみましょうインタビューそうだね先ほどのユネサナフロ先ほどのショットいかがですか どういうこと<笑>う？セカンド？そ う, そうセカンドのドライバーじゃなくてめちゃくちゃいい感じだったんですか？えでも右側狙ってドローすればいいと思ってたから思い思いった通りにいったということで<笑>素晴ら百点ですね<笑>すごい百点ですよ ね, ね運が良かった？うんやっぱ日頃の行いっていうところですか、ね、<笑>日頃の行いかなねねボルフってそんなありますもんね。うん <笑><笑>ね、もうね<笑>でもほんとあれしかね選択肢ないじゃないですか左に出せないからフ ェ, ードはフェードはできないからでドローでさ曲がりすぎちゃってまっすぐ行きたい怖いからそうでドローでも曲がりすぎも怖いからねほ、うんと絶妙なショットだったすごいしかも7番やんだからだと思いますよあ番手ねうんうんう ん, 確 か, に確 か, にんかユーティリティとかだったら 怖いです。そうだよね。も狙えないと思うからう、ね。確かに。ロングアイアンでもちょっと怖いし、ミドルアイアンだから狙えたっていうのは大きいかな。誰か？インクマン。何の本気だ<笑><笑> ？MC の実力<笑><笑><笑><テッ>。次はハスリーの百二十一。いやだ。どうどうですかこここ？ここはね、上が木がさ。 低いっていうかさ、空いてるせいか、意外に風がね、ある時は強く影響を受けるんですよ。でも今日は旗が動いてないんで、ちょっとなん、なんともいい。わかん、わかんないんですけど、そう、なんからみんな思ったより流される、うん、風がある日を。先ほどバーディーを取った。真央 ち,、うんま、ちゃん、ここだと何番やんですか。百二十一は八です。ああ八。 一晩って違いナ、うん、ナイスナイスス音すいと、うんうん、あうまでそこ止まるみたピ<笑><笑><笑>ンポイント。<笑> 右側ね、うん、一番や ね, ねうん、いい一緒く、うんナイスですナイス確かに、今日のコンディションだとあの日陰はちょっとまだわかんないです ね, ね, んねうん、凍ってる可能性があるから<笑>あ今日のコーディネートのポイントは<笑>ポイントはピンクうん、黒 あのお二人の近さ。 で<笑><笑>をおすすめくだださいいいあるじじん、うん、でもなんか同じぐらい同じぐらら ね, ね試合見て確かにカメラマン結構およお面白い。うん ス回らなかったって。はいねうんうん一打 ーーここはねちょっと長いんですよ。カ こ, こ, このカフ、うんうん。ここ長くて結構狭い。めっちゃ短いです。そう体感体感ス。体, 体, す体<笑><笑>おかしいな。<笑>なんか長く<笑>確かにすぐあるじゃんあそこに。<笑>でも長く感じいいんですよここ打ち上げだからかな。<笑> でしょう<笑>さんはてるんですねえルコックねおいしいよね。 可愛 い, い水色で、水色の水色で、可愛いです、ねい。確かに、爽やか。チェイちゃんも上の後ろ。うん。で。あ、い。っ<笑>行かないんだ。チェイちゃん、行っちゃう。あ、ちすぎ。来ましたおおおます。お疲れさまでした。先生、ちょっとあげてる中、はい、今日のファッションポイント聞いてるんですけど、冬です。ですね、寒いです、ね、<笑>なんと、<笑>ヒートテック着て、 その上にインナー着て、これ着てる、うん、で、これ着てるから四枚確かに確かに態度とかは貼ってます背中に張ってますか、はい、この冬を乗り冬のゴルフを乗り越えるコツはやっぱいっぱい切る と, う い, うこといっぱい切ることでも、もこもこしちゃうじゃないですか、まあ、そういう時もあるこ<笑><笑><笑><笑>んな感じで乗り越えてゴルフ楽しみましょう<笑>レッツゴー<笑>ちょっと長いと思ってたんですけど体感でよ293になった切ってました、はい <笑>切ってパーホン<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑> あありがとうありががととうううございますすヤード52度でこの、うん、距離一番嫌い。 ありがとう。 ナ、うん、ナイイイススススススちょっと、ない<笑>と後で、ね、後でしょ<笑>、まあ、<笑>でで後後後ろ待ってるしね。<笑><笑><笑> 真ん中の3ホールが終わりました真ん中 4,5,6 番ホールが終わって今ですね4番ホールでサンちゃんが2ポイントでで今のホールでまた2ポイントということで今1打差です1ポイント差ですサナちゃんが1段リードです2人の様子を見に行ってみたいと思います起きてるかな お は, い<笑>おはようございます。おはようございます。ます<笑>今3ホール終わったんですけど、まだ3ホール、はい、いい勝負ですよ。いい勝負です。は い, い, い、はい、でこっから78。9と回るんですけど、パー4パー3。最後にパー5があります。どうはい、パー5ってやっぱチャンスホールになりますか？えー、もうさっきのはでも430何43040ぐらいのああ。 次が何がるか、うん、によるですあれか最終ホー ル, ルポイントはダブルアップダブルアップダブルアッ プ, アップということはポイントがアップするってことですか そうですね。<笑>そういうことでしょね。あ<笑>ダブルアップはそういうこと、ライントがアップするっていうことなので、うんうん。はい。これは狙っていきたいです。あの。そうですね。あの、あまだどうなるかわかんないですよね。うん、す<笑><笑>視聴者の皆さんに。言ょっ と, ことこう。逆転します。逆転 し, <笑>してるんよ。今、今さっきした。そう。一ポイント、二ポイントリードない そうなんだろ。そう。えうち一ポイント負けてると思ってた。<笑>前半でちえちゃんが三ポイントで今のホールで逆転した。逆転四ポイント取ってるのでバディバディーディ ー, ディー。じゃあ逃げ切りたい。逃げ切る。よし。攻撃勝っ て, いていきます。行きます。ありがとうございます。そうなんだ。うん では引き続き、はい、ご視聴よろしくお願いしますお願いしますお願いしますマオでしたせいェでーす<笑><笑>こうじゃない合わないわ<笑><笑><笑>できるか仲悪いみたい今<笑><笑><笑>